おはじめまして、伊庭利勝太の担当ガイドのカルちゃんと申します。 そのまま、このホテルに戻らないですね、はい、そのまま観光が終わってから、早なホテルに戻ります。オッケーですか。はい、えー、チェックアウトの部屋はどうぞ。はい、<笑>はい、何もないですね。はい、じゃあでで、ねあ、大丈夫ですか。大丈夫ですか。 お疲れ様でしたホテルからここまで2時間ぐらいかかりましたねここからまたランプヤンジンまで45分ぐらいかかりましたいい<音楽> こかららンプヤンジまままままでまた車で で, でたただいくしのののにに着き乗乗りり換えバババスススすすねあのこんな感じあちらの方に、えー、とバスのチケットを買ってくださいはいどうぞ。 はい今からえっ、ー、とロンプヤンジンに行きます。 整理券のナンバーですね。私のお客さん写真。ナンバーは一六一です。他のお客さんの出発時間は多分五時ぐらいですよ。七<笑><笑>時も早いですね。元早いもあるですね。はい、皆さん南国のバリの神々島から。 おはよう。こんにちは。こんばんは。ドイバリカッチャータの担当代理のカルちゃんでございます。今回ですね。あのカルちゃんはドイバリカッチャータのお客さんと一緒にあのランプヤンジンと言われますね。ええー、ホテルからこのお寺まで車 で, でだいたい2時間半ぐらいかかりましたので、本当にぶつかりましたけど、<笑>カルちゃんはまだまだ仕事も頑張ります。最後までこの動画を見てください。 ドイバリーチェネルも登録してくださいお願いいたしますクランプヤン人はこんな感じですみんなこのお客さんがサッ待ってます Next move. Next m o o h e r What you want <laughs> to <Next goal>. move? <laughs> oh yeah, a video walking over there and then...、Uh... One, two. You're o r e a n with t h Thank you. One, n k you. 160. 南の方にある山は阿ぐん山です。バリトで一番高山は阿ぐん山です。その山の隣にあるお寺はランプヤンジです。 テラに終わってから今いるご飯のレストランにいてます。このいるご飯のレストランの名前はラーグランデというレストランでございます。はい、今レストランの中に見てみます。<音楽> レストランの隣で田んぼもありますだからこのレストランでいるご飯を召し上がりながら景色も見えます マシゴレンこんな感じです。チキンサテです。それはもうスプリング。 お疲れ様でした昼ご飯を終わってからホテルに行く前に途中で今のお客さんはあのスーパーマーケットにちょっとだけ買い物をしたいです。 スマーケットの名前はグランドラッキースパーマーケットです。 はいどうもお疲れ様でした今回の観光が終わりましたもういろいろできましたので先のお客さんはすごく楽しかったです、えー、アヤナホテルに無事に到着いたしましたカルちゃんも今うちの会社に戻ります最後までこの動画を見ましたので本当にありがとうございました忘れないようにドイバリーチェナールを登録して お願 い, いたしますありがとうございました。